大事なもんは同じだお前の気持ちが入ってないと何もうまくいかないシングルスで勝ち上がっていつおしが間違ってたってことを証明する俺はこんなところで終わりたくないんだよ俺はお前とダブルスがやりたいんだよ飛べ見事 リーマンズクラブ1月22日放送開始あのさバドミントン興味ある